あ、はあ、椅子使ったなあのやろ<笑>椅子使ったな中西学ぶに取られるのはそんなに怖いかほら<笑>散々でかいこと言ったり俺たちを引退呼ばわりしといたくせに<笑>最後はいつか<笑>情けないやつらだなあ<笑>こんなんじゃ引退なんかできるわけがない。 まだまだ渋谷、この新日本戦、も、ま、っと戦線で戦っていってやるから、な。以上、俺も中西学もまだまだ。何べんも言うが、今回のワールドタッグリーグはイービィル・真田のものだ。俺らは史上最高のフィナーレをお前らに見せてやるよ。そして、マジックキラー。 誰か文句あるやついねえのかまあねえならねえでいいんだけど今日もそして次の公式戦も次の次の公式戦も何の問題もない No problemNo surprise よく覚えとけ This is すべては… Evil だ